おはようございます朝です今日は埼玉スタジアムで開催される二輪館所在のライディングスクールに初めて参加してきます講師は皆さんご存知の方も多いと思いますが柏秀樹先生です バイクの基本がギュッと詰まったトライカーナっていうものをベースに低速中心のレッスンをしてくれるそうなんですけれども私自身低速ででの旋回 U ターンがすすごい苦手な ん, だなんですよねバイクに乗れてるようで乗れてないというかクラッチアクセルワークブレーキング自分の中で全然なってないなって思うところがたくさんあるので今日は何か一つでも。 テククニックを、ね、吸収しししてててて帰っっっこれれたらいいい、いなと思ままますすす、ね、それでは行ってきますは行きよろくお願よろしくお願いします。 ね、フロントポッカーもたりブレキーキかけると縮んだりさるピッチングを覚えてもらえますそれからさっき言った呼吸カーブっていうのは脱力というのと連動ですこれメリットファイブっていうんだけどねそれから視野が中心視野というのはさっき言った通りです顎は引かないでちゃんと曲がる方向に首はこういくように形になっていただければということです123456 左右だって上げると出上がりしづらいはい次今度肩回す右の肩上げて 正直な数字を守ろうとすることがスキルを上げる一番の手立てながらなんとなくの半クラなんて100年経っても半クラだから1キロしてだけ出ない半クラを覚えることもあ 難しい難し い, いただきますはいこちこそよろしくお願いしますじゃあ紅葉とかもポチポチ撮れたあ今年は撮ってないですね、うん、栃木の方とか綺麗ですけどね、うん、うツーリングしながらのレッスンもやってるけど確かにね、景色を見ながらという時余裕があるとさらに楽しめる おいいいしまーすはい OK、はオッケじゃあまずエンジンかけてない状態からよく見 て, てごらん、はいこうかなこれ大して子関係ないね、はい、でこの状態だったらバイク動かないこっちに、ね、でブレーキレバー握ります、はい、でそれでハンドルをいっぱいに切るでこの状態で離すだけでも下があるけど例えば足をここに持っていってみたらフロントフォークは伸びてよいかほらつまりもう後ろに行きたかってブレーキレバー離すよほら 勝手にするー勝手にプルーンと固まるよでできるだけ頭は振れずにきれいにこうやって頭は振れるこれで余裕でできるようなこの手のフリーが大事なん手が力入ってる時はクラッチって調整できないからだから手をフリーするためにも今の練習はとても大事 で, でさっきやった乗った時のアイドルの長男これがこれこれこれ速度で出さないで で、クラッチも離れてますはいで止まる時は優しいプレーにこういうこと大事なことは腕力に頼らない自分の体重でこうねわかった はい。 るハハハハハハハハハってるからーいう感じよ。 は, だんだん加速らはい。 分か分かったね、今日できなくても流れない うななな で, で、ででここれががうそきききるるるぐらいいいっただと、ととままの制御ができてないことはやっと緊張が解きました。ここ 具体的に何人やりづけたってことは何でしょうまず、取り回しですねバ ー, ードクルクル感動的でしたね本当ありがとうございます片手回しでやっていたの で, でそうあと、やっぱりクラッチを切ったままこう曲がるっていうことを、はい、今まで危ないって思い込んじゃってたのが払拭、はい、されたっていうのがまず大きなこ と, よ と, うことでしたねそう大丈夫ねダセーで回れることわかんないやつはダセなーっ言、うん、ってね <笑>寒すぎですけどね要するにクラッチを切ったら危ないっていうのはもう考えすぎなんですよ切っても安全な乗り方こそが大事切っても切らなくても同じ結果が出せるような運転こそがやっぱり普段の練習でしとかないといその時切ってたからダメでした切らなかったからダメでしたじゃあ通用しない大事なことをぜひねしっかりと基礎やったら絶対にキーの御竹さんがっていうぐらい大事ですからね はい、なんじゃらですね<笑>ですですよくわかんないけど古すぎて基礎 の, クソのおったけさんっていうのね、はい、あるんですよだから由紀子さんが今ねできなかったのは悔しかったっていうのは僕はとても嬉しいんです正直言うと分かんないまま一番僕としては困るんですねじっくりやればできるいですだからそこのプログラムを作れてるのはプロですから、ねうん、体格とか身長とか乗ってるから関係ないだってその好きで選んだんだから、うん、そのバイクを自分のものにしてほしいんですよ 力をちゃんと正確に把握することがトレーニングする意味なんですなんとなくのはいらないむしろ危ないです、ねね、特に力がない女子にそういう細かいノウハウをね伝えたいんですよ根性とか度胸とか体力に依存しないロが本当のテクニックイエーイ<笑>、ね、はいということで速さよりも上手さ上手さは上達する楽しさを見つけられる人が本当のうまさですね。 はいということで、はい、頑張ってまた走りましょうありがとうございましたイエーイ